インンクチャンネルはい皆さんこんにちは前回の桜花賞は本命に押した一番人気のダノンファンタジーがまさかの4着うんえー、まあ気を取り直して今週は皐月賞の予想をしていきましょうインンクチャンネル出走メンバーはこちら スキショーは中山芝 2,000m で行われる G1 レースでダービーへつながる重要なレース私の予想ですがこうなりました本命はサークルナーリア参戦無敗のこの馬に期待します前回のホープフルステークスは今回と同じ中山芝 2,000m そこでの走りは完全に力が上といった内容でした どんなレースもできますし能力は世代最上位で間違いないはずです不安要素といえば休み明けですが調教では重傷連勝中のシャケトラに先着体勢は整ったと見ていいでしょう昨年はアーモンドアイが大活躍したロードカナロア3区ですが今年はこのサークルのアリアが主役かもしれませんね対抗は同じく参戦無敗のダノン・キングリー 前回の共同通信杯では昨年の2歳王者アドマイアマイーズに干渉抜群の末足が武器で今回のメンバーでは本命のサートルナーリアと同じくらいの評価ができると思いますそして黒三角にはベロックス8馬審査で圧勝した新馬戦もすごかったですがここに来て2連勝と勢い上昇中 特に前回の若葉ステイクステクは強いい勝ちっっぷりだったと思いますこの馬も侮れない存在になりそうですねさてここでトライアルレースのスプリングステークス弥生賞の映像を見てみましょうまずはスプリングステークスですね勝ったのは黄色の帽子。 足毛のエメラルファイトですがその外から白い帽子ファンタジストが頭さまで追い詰めたところがゴールそのさらに外から差を詰めたタガノディアマンテが4着最打ちで逃げていたクリノガウディは6着という結果でした次は弥生賞こちらは雨が降る中のレース 勝ったのはピンクの帽子同じく足毛の名将天元大外の黄色い帽子シュバルツリーゼが追い込んで2着逃げたラストドラフトや内をついた西のデイジーが敗れて波乱の結果となりましたこの2つのレースから挙げるなら弥生賞で2着だったシュバルツリーゼ新馬戦を勝った直後のレースでこのパフォーマンスは評価できると思います あとは7着のララストドラフトドフこちらは力を出し切れなかったと思うのでもう一度狙ってみたいですねさて馬券はこの2つ本命サートルナーリアから書く印への生まれそして同じく3連服を今回は買ってみましたシュバルツリーゼやラストドラフトが絡めばいい感じになるかもですねインクチャンネルというわけで 札付き賞の予想をお届けしました。さすがに今回は大丈夫でしょう。トメール様お願いします。それじゃ。